おはようございますまだお布団の中ですかてか昨日もあの曲の感想とかくれてありがとうなで今日は1個発表がありましてベベンなんと全国51か所ツアーで中毒とロミジュリを歌いに行くことになりました、えー、最近ねあの俺のことを知ってくれた人がかなり多いのでツアーのことについてね 分からな い, 人 い, っぱいいい人っっぱると思うのでこのでこ動画を撮っておりますまずチケットが発売してる地域がありましてそちらベベン東京神奈川埼玉千葉栃木大阪京都兵庫奈良静岡浜松長野岐阜三重石川宮城山形熊本佐賀岡山広島香川愛媛北海道中毒とロミジュリを歌いに行くんですけどもどんなチケットが始まっているかというとですね一般チケットが5900円で えっと学割さんが3900円ですねどういう予習していったらいいか分からへんっていう人いると思うんだけどちゃんと俺でスコートするから大丈夫ですよろみリとね中毒を聞いてくれば大丈夫やしもっと予習したいなっていう人は1曲も知らん状態で来る人も結構いるんでね90分ライブになりまして初めての方ね この前なんか 70% くらい初めて来た人だったんで、心配しなくても、俺にエスコートさせてくださいね。あと説明したんですけど、まだまだ全然わからないことがあると思いますので、全然その度、俺に聞いてくれれば。以上じゃ<笑>毎日頑張ってて偉いね。な で, なでなでやな。今日も、いってらっしゃい。そして、べべべべ。これやボックスの再半分が、また今日の、 20時から発売すんねんでほんまこれ絶対手に取ってや新しいアルバムな白のさケースもう半分以上なくなったから、まあ、クリスマスセットの方は秒殺で売り切れますので絶対欲しい人あの20時間違えといてよく時間間違える人いますので絶対手に取ってくださいねボックスと写真集が20時から再受付開始です<笑>以上じゃバイバイバイバイっていうかまた夜ね